こんにちは、アブです。今日はですね、田舎移住を3ヶ月実際にやってみたっていう話をしていこうかなと思います。やっぱり地方移住だとか、えー、田舎で暮らしたいなっていうふうに思った方も結構いらっしゃって、僕もそういうふうに思って今年の7月から、えー、実際に田舎に行って移住をしてみました。で、やっぱり3ヶ月間やってみると、ここがいいとか、ここがちょっといまいちだなっていうところがあると思うんですよね。えー、そこを、えー、セキュラルにお話ししていこうかなと思います。やっぱりね、なかなか あの表では言えないような、ちょっと裏の話とかも今日できればなと思うんで、よかったら見てみてください。えー、僕はえー結構普通に移住生活、移住生活をしてて、移動しながら生活をしてるタイプの人間です。もともと銀行員でえ地方で働いてたんですけども、そこから福岡に移住をして、福岡で生活したりだとか、えー、宮古島、えー、沖縄の宮古島で生活したりだとか、あとは長崎県の島で生活したりだとか、という風に点々と移動しながら生活をしています。えー、よかったらえ応援登録。 お願いします旅好きな人とかよかったら絡んでくださいというわけで今日は移住生活の話なんですけれども良かったこと悪かったことまず一つ目の良かったことっていうのは何かっていうとゼロ円生活ができることですこれどういうことかっていうと要するにお金をそもそもも使わなくなくっったっていうのがありますやっぱり地方移住すると物欲っていうのが超なくなるんですよねそもそも買うようなものを買うようなデパートだとか 商業施設だとかないところに行くと本当にお金を使わない。使うのっていうのはやっぱり食費ぐらいにしか使わなくなるっていうのが一つあります。どういうことかっていうと、例えば僕の場合ですね。僕の場合、離島に行ったんですよ。島に行って人口が2万5千人ぐらいしかいない小さな島に行ったんですよ。なんであの、そもそもね、ないんですよね。ビルだとか商業施設だとかっていうのが。なんで本当スーパー行って、スーパーで美味しいものを買う。 おすすめの料理とかレストランとか行って好きなものを食べたりするというような食品にしか使わなくなるっていうのが一つあります。でそれでもって僕の場合あの3ヶ月の移住体験いいう制度を使いました。これどういうことかっていうとやっぱり離島に人が来てほしいというところで市が運営している市町村が運営している無料の体験っていうのがあるんですよ。 で移住をして部屋を借りて部屋も無料で住むことができますし、まあ、もちろん光熱費がかかるんですけども、えー、移住の体験ができるっていう制度があるそれに、えー、実際使っていきましたなんで家賃もかかってないとなんで本当に自分が必要な食事だけで食事だけなんですけれども僕は結構あのサバイバル生活が好きなんであの釣りだとか魚釣りだとかやったんでほ ぼ, ほぼほぼかかってないですねお金本当にかかってないぐらい 友達が来た時にちょっと島で有名な食事どころに行ってごちそうするだとかっていうぐらいしか本当にお金を使わなかったんでもうすごいサバイバル生活というか0円生活ができるっていうのが一つポイントがあるかなと地方に行くとお金を使うことが少なくなるっていうのが一つ目のメリットです次2つ目2つ目何かっていうとサバイバルスキルが身につけるってことです これね、ちょっと特殊なんですけども、僕の場合、あの島に行ったんですよ。で、その島っていうのがどこだったかっていうと、福岡県から、えー、飛行機で1時間で行けるような、あの、長崎県の五島市、五島列島っていうところに行きました。ここがね、まあすごいんですよ。知ってる方はあのいらっしゃるかと思うんですけども、釣りの聖地、お魚天国って言われるぐらい、お魚めちゃくちゃ多いんですよ。魚種も多いし、漁獲量も多いし。 で長崎県って全国で2番目に漁獲量が多い県なんですよ。それぐらい魚の取れる量がすごい多いんですよね。そこで生活したんで、もう魚釣り、魚付き、森持って魚を作くっていうことをもうずっとしてたんですけども、そうすることによってもサバイバルのスキルが上がる上がる。これがね、めちゃくちゃ良かったですね。僕が島に移住した理由は、本当にね、海が綺麗な場所で生活したかったからで、そういったところで五島を選びました。 で、デデジタルデトックスって言ってて、言当時ねあのコロナ禍の影響でやっぱりあの、ね、スマホを触って家にこもって自粛生活をしてネットフリックス見てとか YouTube 見てっていうような生活がすごいあの流行ったというかもう巣ごもり生活しかできなかった時期だったんでそういったところでもう僕もねずっとねテレビじゃなくて YouTube だとかあとはスマホかずっといじってたんですよ。なんで、ももうう、すごいね、もう なんていうかなネガティブな感情になってたんですけどもデジタルデトックスっていって地方に移住してで実際にその自然に触れてっていう生活をしておくとすごいストレスが、えー、緩和されましたでランニング始めたりだとかあとはウォーキング1日10キロぐらい歩いたりだとかっていうことをしていくとすごいストレスがなくなっててめちゃくちゃいい気分になりましたでプラスそういった生活をしていてワーケーションっていう言葉も出てきてワーケーションって何だったかっていうとバケーションとワーク ワークとバケーションを合わせた造語なんですけれども、それが流行ってきて、でそこからあのテレビ出演させていただいて、NHK の, あの朝のニュースと夕方のニュースを2回出演させていただいて、取材を受けたというようなことができました。それがすごいメリットだったですね。 えー、2番目のポイントでいくとサバイバルスキルを身につけてえテレビ出演できたというところです。で、もしご興味がある方、よかったらあの概要欄から Twitter にその時の映像を載せてるんで、よかったら概要欄から Twitter 飛んでいただいて Twitter の固定ページに僕 の, あの NHK に出演した時の映像が残ってるんで、よかったらいいねボタンとかフォローお願いします。えー、次、3つ目。3つ目からはデメリットも紹介してみたいなと思うんですけども、やっぱりね、声を大きくして言えないんですけども、 やっぱり地地方方のあの良ささもああるるけど地方の不便っってあるじゃないですかやっぱりここがねあの一番のデメリットかなと思うんですけれどもやっぱり移住したいなというふうに思ったはいいもののやっぱりデメリットも考えないとなというところでいろいろ挙げていこうかなと思いますでやっぱりあの地方のデメリットは何かっていうと情報の遅さですよね何かっていうとやっぱりもう情報源がテレビと 口コミ、友達からの口コミぐらいしかないわけですよ。そうなってくると、やっぱり島のコミュニティっていうのがすごく重要になってきます。えー、やっぱり移住だとか地方に行くとわかるかなと思うんですけど、やっぱりそのもうみんなが知り合いになるわけですよね。で特に島の場合2万5人、2万5000人ぐらいしかいない、えー、島だったんで、ほんとみんな知り合いになってくる感じなんですよ。なんでやっぱり移住者。 もともといた人っていうような形でやっぱり住み分けがされていくんですよねそこの中にいかに溶け込むかっていうのがやっぱり地方移住の皆さんもねご存知かと思うんですけどもやっぱりねなかなか溶け込みにくいっていうのもあるかなというところですまあ例えるなら例えるならですよ小学生時代別の小学校から転校してきた転校生ってやっぱりなんかちょっと最初馴染みにくいじゃないですかで最初はちょっと予想しよそよしかったんだけれども何日か経って1年後ぐらいには長くなってる っていうパターンだとかあとは会社でもよくあるかなと思うんですけども新しい職場に行ったとか転勤して別の職場に行った時っていうのは最初はすごく仲良くしてくれたんだけどもだんだんだんだん1ヶ月2ヶ月3ヶ月してくると慣れてきてちょっとあの嫌なとこは見えたりとかあのー、ねこの人最初すごい優しかったのに今は全然な ん, かなんか人が変わったようにすごい上から言ってくるなとかっていうことってあるかなと思うんですけどもそういった感じでねやっぱ人間関係が やっぱり一番難しいんですよ。まあ、地方でも、田舎でも、えー、都会でもあるかなと思うんですけどやっぱり人間関係がね、ちょっとね、なかなかね、難しいなというふうに思ったりだとかしたんですけど、やっぱりね、でもね、島の人、僕が行った五島列島、めちゃくちゃ人がいいんですよ。なんでかっていうと、もともとね、移住者が結構行き来してる場所で、えー、とあの人口は減ってるんだけれども、移住してる人が毎年増えてるぐらい、えー、その移住の環境が整ってるんですよ。 なんで、よそ者、普通の人からすると、あ島の人からすると、よそ者っていう風に思う人もいるんですけれども、一部いるんですけれども、やっぱりその受け入れが、体制が整ってるんですごく、えー、移住しやすい場所でした。こういうところも、やっぱり見てみると、やっぱ地方のね、不便さだとか、良さだとかっていうのがあるかなという感じですね。でただ、ただですよ、えっ、ー、と、島生活で、あの、デメリットだったこと、何かっていうと、家がね、全く見つからなかったんですよ。で家が全く見つからないっていうところが、 デメリットでしたこれ ね, あのね地方ってやっぱりあの空き家問題ってあるじゃないですか空き家が増えてるよとかあの、ね、日本の人口が減ってて空き家の数はどんどんどんどん増えてるよっていうふうに言われてるんですがで現状ね空き家問題って結構あるんだけどなかなかねその住める家を探すのが難しいんですよ。本当にボロい あの廃墟みたいな空き家はいっぱいあるんだけれども、えー、住めるような場所が少ないっていうのがデメリットですで特に島の場合やっぱり島からあの外に出てる人が結構多くてでその家は結構綺麗なところが空き家であるんだけどもその持ち主の人が今いないとかで相続例えばその持ち主の人がいてその ご, ご家族の方が相続で。 亡くなられた時に相続で受けてでもそのご家族の方がやっぱり地方に地方じゃない都会に移住してて、えー、連絡がつかないとか誰の持ち物かわからない家連絡がつかない家っていうのがたくさんあって空き家はいっぱいあるんだけども住める家が探しにくいっていうのがデメリットでしたこれがねなかなかだから要するにやっぱり島の人とコミュニケーションを取って。 で仲良くなって仲良くならないと借りることができないっていうのが地方の、えー、島の、えー、移住のリアルでした本当にねやっぱり、まあ、あるといえば家はある家はあるんだけどもなかなか住める家がないとかあとはあの島の場合やっぱりアパートマンションっていうのがほぼほぼないんですよでなんでないかっていうとやっぱり空き家は、えー、あるけど 空き家に住みたいっていう人もめちゃくちゃ多いし移住してくる人も多いんだけどもアパートにはもうすでにいろんな人が住んでいてとかあとはねやっぱその島にも支店があるわけであの会社の支店だとか、えー、市役所の職員さんだとかがもう4月10月だとかの転勤の時期にもう入れ替えで入れ替えでもうどんどんどんどん入ってきてで入れ替わっていくとアパートも足りないわけですよ。 っていうような状態になっててなかなか住む場所がないっていうところ で, でアパートも、まあ、あるにはあるんだけれども、あのー、福岡だとか地方都市と同じぐらいだいたい5万円ぐらいの家賃で、えー、生活できるような場所しかなくてあそれだったらまあ福岡で生活してもいいんじゃないのって思えるぐらいの家賃だったというところでなかなか見つかりにくいかなっていうのはありましたで実際あの移住してる方とかに聞いてみるとやっぱりその島の人と仲良くなって で仲良くなってあのこの人だったすあの家貸してもいいかなっていう風になってえ借りれるとかっていうような状況があるっていうのが、えー、現状でしたでねもっと深く話すとやっぱりその移住者にもあのコミュニティに入ってもらいたいんですけれどもそのその島に住んでいる人からすると移住者を呼んできた人がその人 に対してどういう風な口コミに広がっていくのかっていうのすごい気になるわけですよ。島コミュニティがあるんで、やっぱりその例えば a さんがいて、a さんが b さんを連れてきましたと。とその b さんが島でちょっとね。やんちゃをしてとか、ちょっと島であのいい評判じゃないような人を呼んできたらその呼んできた。a さん自体が。 ちょっとねその島の人からちょっとなんかあの煙たがれるっていうような状況になりかねないそういうことが過去にあったっていうのでやっぱりみんなその移住者も本当にその大丈夫な移住者なのかどうかっていうのを判断するのにすごく懐疑的になってるあの疑いを持ってるっていうのがありますとそういうようなやっぱりね人間関係の部分であの、ね、地方移住ちょっと難しかったりするわけですよなんで不便さと、えー、家が見つからないっていうところがデメリットでありました で僕も実際3ヶ月移住してみてもうすごいいろんな人に良くしてもらってでいろいろ家も探したんですけどもまあまあその 時, 代時期ではちょっと見つからなかったんで実際もう来年の夏に、ね、もう一回行ってあの探してみようかと思うんですけどもで、ね、もう一つ僕がちょっとあの移住しなかったで結果僕はあの3ヶ月後に別のところにいるんですよね今。 えー、熊本行ったりだとか、あとは、えー、長崎の別の島だとか、あとは沖縄の島だとかに、宮古島だとか行って、いろいろとまた転々としてると。で、そういうふうになった理由の一つなんですけども、まあ一つは、やっぱ冬が超寒いんですよ。冬が寒くて、えー、やっぱり、ね、古民家ね、寒いんですよね。っていうところを踏まえていくと、やっぱり防音、防音じゃない、<笑>防寒だとか、 しないといけなくてっていうところでもういろいろともうメリットデメリットありまくってあ今年はまだいいかなというところで来年の夏またゆっくり探そうかなっていうところで戻ってきたって感じですで、もう一つ あ, のあるんですけどもあの移住しなくてもホテルのオーナーさんだとか、えー、民, 泊民宿の、えー、店主の人だとかゲストハウスのマネージャーとかオーナーさんとかとめちゃくちゃ仲良くなってなんで僕があのわざわざ家を持たなくても わざわざもう無理して購入しなくてもそういったところであのよくしてもらってるんであの行って借りるとかで長期滞在中期滞在だと例えば半年間借りるっていうこともできるようになったんでまあわざわざ家買わなくていいかなっていうところで今、えー、冬はちょっと離れてるっていう感じです。 まあ、でも、すごいいい島だったんで、僕はめちゃくちゃおすすめするんですけども、こういう風な、やっぱ裏側も知ってほしくて、今日はせきラーにお話ししてみました。実際、3ヶ月生活して、すごい面白かったですね。もう何かっていうと、もう、魚つき、もう毎日魚つきして、で、晴れた日は魚つきして、で、ちょっと雨の日は釣りしてとかっていうことをしたんですけども、すげえ面白くてま、また夏、また戻って遊んでいこうかなという風に思ってます。 えー、地方移住やってみた3ヶ月やってみたっていう積乱の話いかがだったでしょうかやっぱりねやってみると分かること、えー、やってみないと分からないことめちゃくちゃいっぱいあってそういう、えー、情報を収集できたっていうところの経験としては良かったかなというふうに思ってますでプラス NHK のテレビで取材してもらってあれねすごい面白かったのがあの2日間あの密着してもらったんですよなんですごい 大変だったんですけども、もうね、プラス、あの、テレビ出たっていうのもあるんですけども、あの、ね、取材の、取材費だとかもらえなかったんで、<笑>無料で出て、無料で出してもらったみたいな感じですね。なんでそういったところで、まあまあ、そういう風な経験もできたかなっていうところで、えー、地方移住面白かったかなというところです。よかったら、えー、概要欄から別の動画を見ていただいて、地方移住しますっていうところも動画アップしてるんで、 で部屋の動画だとかもアップしてるんで、よかったら見てみてください。えー、今日は3ヶ月、実際に地方移住、田舎移住してみたっていう話をしてみました。いかがだったでしょうか、えー、よかったら応援登録お願いします。また、いいねボタンを押していただければ、すごい励みになります。嬉しいです。よかったらいいねボタン押していただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。